岸形小山慶一郎、キング、リンチェからのフォローに歓喜歓喜。今月16日に、個人のツイッターアカウント解説を発表した大山。この日は、え、え、え、キング、リンチェプリンスともフォローしてくれてるアーテル。と、キング、リンチェプリンスコシーヤキージョコウイングとフォローに歓喜した様子で綴り覚えたてのフォローがしますと、フォローバックしたことを明かしたタップ。 岸形小山圭一郎、キング、リンチェへの思い告白告白。また、これまでも自身がパーソナリティを務めるラジオ番組、レコメン。などでキング、リンチェの楽曲などを絶賛していた小山はファンですと、綴りキンプル見てますと、投稿時間帯に放送していたっきのキングをプリンスへのコングニューリー視聴していることを報告やを報告。 同日の放送内容が平野仕様の企画だったことから平野様天才だよ。ショー、とコメントし、最後にはコンサートも行きました。簡単ふ、目合いましたよね。認知されてますよね。とファンさながらにツイート。愛を炸裂させた。菱形小山圭一郎のキング、リンチェプリンス溢れるツイートに反響反響。 小山のツイートにファンからは、ケイちゃんを覚えたてのフォローがしているのかわいい、ティアラ、米印キング、リンチェプリンスヒューゾング称をすぎるショー、ショー、認知されてますよね。って聞く先輩最高です <笑>, 笑い、これからもツイッターで愛を語ってほしい、など、多くの反響が寄せられている。モデルプリス編集部、ノットスポンソード記事。